2022年6月5日 QOL サービス出版から認知症の方が楽しめる活動の本「助け」第2弾「七八月号」が出版されましたこの本の中で私の花咲く睡蓮の池が紹介されています作り方も詳しく載っています QR コードを読み取れば 動画を見ながら作ることもできます。コイや波紋の型紙も付いていて、コピーしたりダウンロードしたりして使えます。他にも、夏らしい楽しい活動がいっぱいです。興味がある方は、説明欄をご覧ください。